皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。7月25日、サメバーンの夏イベントが本日で終了になりました。みんな、金サメ着ぐるみ衣装券は持ったな。行くぞ。今回もここからネタバレ注意です。今日はこのクエストをやりました。報酬は、月すみれのランプらしいです。核なのか、にわぐなのかよくわかりませんが、とりあえずやってみましょう。 終わりました。早速報酬の月すみれのランプを見てみましょう。でも、使うものには入ってないですね。大事なものにも入ってないですね。もしかして装備欄なんでしょうかありました。まさかの傘枠でした。早速装備してみましょう。なるほど。こういうパターンでしたか。なるほどですね。これはいいランプですね。しばらく持ち歩いてみることにします。というわけで、本日の動画は以上で終了です。